えー、お久しぶりです。神奈川県人権ケアセンターです。すいませんね。長らくね、ちょっと動画を上げられなかったんですね。実は YouTube から禁止されてたんですけども、ようやく解除されたところです。で、それでね、何があったか、 っていうとですね、あの、ブラック探訪動画がほぼすべて、えー、削除されてしまいました。で、YouTube からね、いろいろメールが来 て, てですね、えー、っとね、先月の29日ですね、えー、大量にメールが来まして、YouTube はお客様のコンテンツを削除しましたっていうことで、で内容っていうのがですね、YouTube では、えー、暴力を美化したり、他人や集団に対する暴力行為を先導したりするコンテンツは許可されていません。また、保護対象グルー グループに属している他人や集団に対する像を助長するようなコンテンツも許可されません。教育ドキュメンタリー芸術科学に関するコンテンツについては状況に応じて審査されます。十分かつ適切なコンテキストがあり、投稿の意図が明確なコンテンツに関しては制限付きで例外を認めることがあります。というふうに書いてあるんですね。まあ、理由についてまあ、とにかくですね。まあ、あのあのやっぱりブラック探訪動画はですね。やっぱ youtube に規約違反という。う 判断されれましてそれで、消さされれてしまったたんでですすねあとチャンネルの収益化も停止された状態ですで今どんな状況になってるかというと、まあまあ今の今までですね、この投稿が停止されたんですね。コミュニティについても投稿できなくなってて、で、今復活したところです。それで、えー、おそらくですね、もうブラック担保動画載せるとね、今後は消されてしまうと思います。最悪ね、チャンネル自体が消されてしまう ということもありますねで収益化については、まあ、30日したらもう一回申請できるので、まあ、永久に停止されたっていうわけじゃないんです。ただねあの神奈川県人権ケアセンターは別に YouTube の収益だけで運営されてるわけじゃないんで、まあ、むしろ別の部分のマネタイズが大きいので別に YouTube の収益停止されたからってどうっていうこともないんですけどもブラック担保動画 YouTube で公開できなくなるのは痛いですね。ただ あのですね、まあこのブラック探訪動画についてはですね、もう皆さんも思ってるかもしれないけども、そのなんで消されたんだっていうよりは、むしろこの、彼れこれ4年間ぐらいですかむしろここまで長く続けられて、しかも収益化がされてたっていうことが奇跡的だと思って、だからまあこうやってね、 まあ今まで長く続けられたっていうことをね、むしろ喜ぶべきじゃないかと思うんです。で、いろいろね、このブラック担保とかね、チャンネルについてもマンネリ化してるところがあって、やっぱそろそろね、天気だと思ってたこ、思ってたところもあるんです。まあ YouTube 自体もね、いろいろ曲がり角に来てるんですよね。あの、昔からの YouTuber がね、なんかあまり収益上げられなくなったりっていうこともあって。 でちょっとびっくりしたのがですねあのニュースになってましたねあのブラック探訪動画が消されたのが NHK にまで出てたんですよいやで朝日とか共同通信なんかも流してましたすごいですよね YouTube でチャンネル大量版がニュースになるような 時代なんですねで今後なんですけどもとりあえずこの YouTube チャンネルについてはですねまあチャンネルバンされてないのと消されたのがまあほぼブラック探訪動画だけでそれ以外のですねまあ不思議なことにあのブラックの名字の動画あの一番再生数が多い200万ぐらいいってるやつあれについては消されてないのとあとまあ解放同盟とかそういうのをボロクソに批判してるような動画っていうのを別に消されてないんですよね。だから youtube ととしててはは多分部落田んぼはやめてくれとただ別にそ れ, それ以外ならねブラックの研究したり解放同盟、ね、ボロクソに言うのは別にいいっていうことみたいなんでまあこの YouTube についてはですねとむしろそっちの方に重点を置いていったらいいのかなとだからブラック田んぼ以外でもっとこう研究だとかですねあとですねち多分ね皆さんがね 僕に期待してるのは、もうちょっとこの解放同盟叩いてほしいとか、あの法務省とかのね、やってる怪しい事業なんかについて調べてほしいっていうことだと思うんですよ。で、まあ、神奈川県人権啓発センターっていうぐらいだからな、言うぐらいだから、神奈川県も動画行政やってるんですよね。 だからそのあたりもね、もっとこのチャンネルとして調査して、で、その調査結果なんかもね、どんどん出していくっていうことも、今後やっていこうかなというふうに思うんですね。だって、ブラック担保をね、もうするなって言われたら、やっぱそっち方向のネタしかないんじゃないかなと思ってるし、まあ皆さん期待してるのはそうじゃないかなと思うんですよね。ただ、ブラック担保については、これはやめないです。 でじゃあだったら他のね動画サイトでやるのかっていうのも考えたんですよ。例えばあの台湾のねビリビリ動画とかね。TikTok はまあちょっと無理ですよね。であとはあのニコニコ動画もね多分ね消されてしまうんじゃないかと思 う, 思うんですよ。こんな状況だったらね。であと残ってるのはまあほにあの。 エロ動画サイトですねあんまり言いたくないけども、あのポーンハブとかね、FC2 動画とか、そのあたりだったらまあ大丈夫かなとは思うんだけども、ただ一方でですね、あ, あのね、あのツイッター見てる方はご存知だと思うんだけども、あと次元社のサイトね、そちらではですね、もうすでにあのブラック探訪動画、あの石川さんのブラックの続きとかですね、であとはあの狭山駅の。 えー、ちょっと駅 の, あの表側とは反対側にある部落についてもあ、んぼ動画載せてるんですよ。あの下の概要欄にリンクを貼っときますので。でねあの人権 .tv 神奈川県人権ケアセンターっていう動画配信サイトっていうのを今作ろうとしてるんですね。あの独自の動画配信サイトを作ろうと今してるんですでせっかくいい機会なんでこの独自に動画配信サイトを設立してですねそこに載せていってみようかなって。 というのを今ね、考えてるんですね。あまあ、というか、まあ、すでに一応ね、ちょっと側だけというか、一応はその動画見れる状態になってるんで、あの下の概要欄にリンク貼っときますし、まあ、ここにカード出しますんで、ぜひ行ってみてください。でね、 で、自転車のね、あの、いろいろあのー、まあ、取材したようなことをね、記事として書いてあるの自転車のサイトもですね、まあ、そろそろ曲がり角かなと思ってるんで、ちょっとね、新記事を打ち立てようかなというふうに思ってるんですね。まあ、詳細についていろいろ考えてるんだけども、まあ、形にしないことにはね、ここで発表してもしょうがないんで、えー、ちょっとね、いろいろとね、考えてます。 あの当然ブラック探訪なくなることはないです。まあいろんな方法でブラック探訪動画っていうのは上げていきますあの。まあ独自のサイトを作るっていうのが、まあ、まずあるんですけどもねまあでも他にもねいろんな動画配信サイトはあるのでブラック探訪っていうのはやめないです。ただ一方でですねブラック探訪もちょっとマンネリ化してる部分もあるんで、えー、あの新しい新基軸ということでもうちょっとねこの童話行政とか解放同盟の活動について研究し つつ い, い, いていくというかそういったことをやっていこうかなと思ってますので、まあ、あのこの神奈川県人権ケアセンター の, この YouTube チャンネル自体はまた更新しますし、まあ、動画もね、えー、まあ前と同じぐらいの頻度で上げていこうと思いますのであのぜひねチャンネル登録そのまんまでお願いしますでも収益化とかそんなものはね全然ねそんなんどうでもいい話なんであの YouTube 自体に広告が出るかどうかとかね広告で収益化されるかどうかとか、まあ、そういうことは別にね、えー、どうでもよくて。 まあ別に心配しなくても大丈夫です、まあ、一応30日経ったらねもう一回申請してみようかなとは思うんですけどもいずれにしろブラック暖房はもうできない状態なので、うん、まあだからといってねこのチャンネルをこう面白くないものにする気はないのでいろいろとね新しいことをやっていこうと思いますのでぜひ皆さんご期待くださいではまたよろしくお願いいたします